つき煙は吸っちゃったけど目つぶってます見えてるなこれあごめんヤベえバカな パ, パ, パ, パ, パッツァンがあのパッツァンが超か そうないつもと変わらないはずなのにいつも見慣れてるはずなのにジョーカーっかお前も眼鏡しか見とらんのかいああごご ご, ご, ごめんなさい私ったらあっいや僕の方こそ違うのは私何かごめんなさい新八君おおいちょ待てよ神楽 ちょ待てよかラなんで逃げんだよごごめんなさい私新八チ君の顔が急にまともに見れなくなっちゃってなんでだよどういうことだよちゃんとこっち見て話してくれねえとわかんねえよだだから新八チ君のことがこっち見ろよちゃんと俺の目を見ろよだダメやっぱりかっこよすぎて何にも言えなくなっちゃう もう目が離せない僕はもう君のその瞳の虜だカだ神楽お前が言わないなら男の俺が言うよこれから俺のことをその目でずっと見つめてほしい誰でもない俺だけをそそんなことじゃあ心八君も私のことだけ見てくれる俺は最初からお前のその瞳に釘付けだよ 約束してくんぱちチ君のその目は私だけのものだってああ他の女なんて目じゃない俺にはもうお前しか見えない嬉しい神楽もう誰にも渡さない新八ぱち私だってもう離さないから殺せる 僕らこんなところで一体何を何にジラジラ見てんだ気持ち悪い